三好初飛行機どうだった緊張しすぎて何も覚えてない元気出せよせっかくここまで来たんだからピシッと決めろよ次回最終話「俺も一生を忘れない」どうぞお楽しみに